こ ん, こんにちは、阿蘇市食生活改善推進協議会一宮支部です。今日はジャガイモとアスパラのポタージュを作ります。 はい、教えてくださるのは大空さんですよろしくお願いしま す, ししますそして器はこちらになりますあそし乙姫にあります、えー、工房花さんの器を貸していただきました、えー、工房花さんの、えー、ご紹介は番組の最後に載せておりますのでぜひご覧ください では大空さん、はい、今日はアスパラとじゃがいものポ、はい、タージュということでアスパラといえば麻生そうです ね, ね特産ですね、うん、今日のアスパラももちろんそうですはいでは早速作り方をお願いします、はい、じゃがいもは皮をむいてですね、うんはい、乱切りにします、はい、でアスパラは三四センチの長さに切って頭の部分は三センチぐらいに切ってですね、うん、縦割りにして、うんうん 人参と入れてから使います。はい。はい、で今度は炒めます。炒める。はい。はい、バターを入れます。 こののミキサーは耐 熱, 耐熱は、はい、なのでそのまましましすが、はい、ちょっと耐熱ではないところをちょっと冷やしてからこれでかけます、はいはいはい、はこれを熱い。熱いです<笑> ど戻します、うん、そここに牛乳を入れてはい。わあなんかいい色ですねきれいきれいと塩こしょう入れます 美味しい、うん、あの舌触りも滑らかで、うんうん、味も塩分もちょうどいいで す, んじんもいいです今月のお料理じゃがいもとグリーンアスパラのポタージ ュ, ージ ュ, ージュ出来上がりです。 美味しそうポタージュのほかにもいつものようにいろんなお料理をいつもありがとうございますでは早速いただきます、はいんやろうん、あっおしいアスパラガスのねなな独特のあの風味が あ,、うん、あの滑らかだしやっぱ丁寧にミキサーをかけたからねこれだけいいんでしょうね うんしいねうん、これだったらねアスパラが直接食べられないお子さんとか、ね、ちょっと苦手な人もこれだったら取れませんわ ね, ね、うんうん、地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています今回は阿蘇市姫にある 工房花さんでは工房から眺める阿蘇の自然をお手本に暮らしの中で使える器を作っています。